皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。12月9日、破壊編第6話がついに配信されましたね。第5話の時点で死亡フラグを振りまいてましたが、第6話ではさらに一層死亡フラグを撒き散らしてましたね。やりすぎなんじゃないかっていうくらい、ここまでやるともはやギャグ演出なわけで、つまりそういうことなんですよね。1人殺せば殺人犯だが、100万人殺せば英雄みたいな。 はいこの例え話は失敗でしたそして後世に語り継がれるであろう第6話のラストバトル個人的にはバージョン 3.2 のラストバトルと同じくらいの阿ビ共感バトルだと思うのですがそこまで騒がれていない感じですやはり破壊編のラスボスにあいつを使うからにはそれくらいの強さであってほしいというのがみんなの共通認識だったのでしょうか 人間8人で挑むより人間2人とサポート仲間6人で挑む方が勝ちやすいってのもなんだか面白いバランスだと思いますやはり踊り子と魔物使いは人間が操作できる職業ではないということかもしれませんただあの8人同盟バトル自体はとても面白いバトルだと思うので戦闘バランスが調整されて毎日リプレイできるようになるとさらに楽しめると思います今のままだとリプレイする人も少なそうなのでそこら辺が改善されないかなと思っています リプレイの方法も、現状はクエストリストからリプレイする方法しかないので、強戦士の書に入れて、簡単に何回でも戦えるようにしてほしいですね。なんて言ってますが、もしかしたら今夜の DQ10TV で何かしらの改善方針が発表されているかもしれませんね。破壊編に関しては、まだまだ語りたいことがたくさんあるのですが、今はまだネタバレ配慮期間中な雰囲気ですので、自粛しておきます。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。